です。で、皆さん寒い中、えー、ご参加いただきましてありがとうございました。えっ、ー、とコロナにもまたオミクローン株ですか。新しいのもの出てきてますので皆さん注意してください。えー、いつもね、えー、みんなご高齢なので注意していきたいと思います。はい、それでは準備の方よろしいでしょうか。えー、自分も一番一番上がってます。はい、それではお客様にレい。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 「今も頑張ってよ心ゆなるほどこ よしよしよしよしよしよしよしよしよし 「今こそ何を言うの?」 you、yeah. ありがとうございました。明るい鳴子花ねえー、板倉栄さんでした。本当にあの板倉栞里さんがね。イベントの方がい色々ね。こういう時期だったので、2年ぶりですよね。ね、2年ぶりだよね。そう、本当に2年ぶりだったんですね。よかった。はい。では続きまして、ゆうしんさんです。優作優しんさんお願いします。 はい、一部に続きまして、よさこいユウシンです。今から踊る曲はユウシンのぬりつけし。